それでは、東京都小学校吹奏楽連盟合同バンドの皆さんです。盛大な拍手でお迎えください。皆さんこんにちは。私たちは東京都小学校吹奏楽連盟合同バンドです。銀座柳祭りのステージで演奏できることを楽しみに練習してきました。 参加校は 葛, 葛飾区立細田小学校15名高等区立千年立川小学校29名高等区立東洋小学校17名そして私たち高等区立第七砂町小学校16名の総勢77名で演奏します普段は別々に活動しているバンドですが今日は力を合わせ元気に楽しくノリノリで演奏します どうぞ、お楽しみください。最初の曲は、パプリカです。この曲は、米津健一さんがプロデュースしている歌です。のパプリカですこの曲は、2020年東京オリンピック・パラリンピックの NHK 応援賞部です。この曲を知っている方は、ぜひ歌いながら聴いてみてください。 それではお聴きください。小倉りかです。